ありがとうございます。ご紹介に預かりましたね。はい、それでは、ご挨拶いたしましょうか。しましょうね。せーの。会場の皆さん、おまうでーすおー。ありがとうございます。仙台挨拶でございます。ありがとうございます。はい、ここずっとですね、地元のチーム続いております。え、ね、え、まだ、次は月曜日さんで、ね、また、地元のほぼ、ね、チームですから、ね、宮城のね。よろしくお願いします。えー、私たちは。 仙台市泉区を中心として活動しております、えー、おかげさまでですね20年を迎えることができましたこれは一人皆様の、えー、応援のおかげだと思いますどうもありがとうございますありがとうございますおめでとうありがとうございま す, い, ます<笑> い, い,、ね、い, いいです ね, ねはい。ではマイコーギ元気をちょっと確認しましょうかマイコーギ元気ですか 最後の演舞です頑張りますか頑張りますお客様のパワー全体ですかありがとうございま す, いいです、ね、ありがとうございます最高でしたしい、ね最高ですはい、それでは行きましょうか行きましょうい い, よいいですかいいよ。はいよ平成30年の野田市神奈崎七日日曜日今日は何の日東南の日そうです東南の日ですおきびき お気を付けしたと注意してくださいね皆さん知らないと思いますがちょっと片隅入れておいてくださいさ行きますバイク上げ風神踊ります最後です元気いっぱい行きます構えはい